みなこんんにちちは、ずゃんで す,、うん、んです今日あ要搬家了もう全部ね箱詰めしましたよ。 大変だったんですけれども、まあ、でもどんどん引っ越しに近づくにつれてねすごい期待もね高まりましたあれでお金取られるの嫌なんですよねもうねすごい綺麗にしてから家を出ます 那我们两个今天大扫除的商品呢全部都是从日本的乐天网站上面购买那这是非常感谢乐天市场跟我们合作让我们可以用乐天市场买的东西好好把家里来打扫一下楽天すごい便利的我但是问到すごい楽天我使得的楽天是台湾でも使得的就是簡單你説明します日本乐天市场是日本最大的网络购物平台拥有上千万件日本商品品牌进驻日本乐天和台湾乐天是同一个集团但是是两个完全不同的购物平台日本乐天拥有超过五万家日本在地店家。 主打多样化的日本商品而台湾乐天点数可以转换成日本乐天点数当日元使用虽然有部分的店铺可以直送台湾但是也有部分是需要使用转运服务把包裹寄到台湾的なんか物探す時にすごいね楽天のサイト見てるとねすぐ見つかるから めちゃめちゃ便利なサイトだなと思うたらじ注冊成为乐天的会員就可以使用同じ账号来登入日本乐天的官方转运服务 l o c k i n グローバルエクスプレス来購物。收件地址填入转运公司日本仓庫地址商品送达仓庫之後合并包裹还有辦理转运就可以马上收貨那除了日本乐天的官方转运之外还有不少轉運公司大家可以比较看看选择对自己来说比较合适的服务哦<音>那家最實侍給大家看一下我们两个到底这一次在乐天买了多少东西然后来清洁一下我们家里吧 そして、お前が前歌の、その、ジャイアンのトーシー、でな、もとも一人にい最初なんだろうと思うよね。<笑><笑>そう、あの、ゴミを集めることができるし、足も汚くならないです。しかも、めちゃめちゃ可愛い。<笑>つまり、一石三鳥ぐらいだね。<笑><笑>私は袋です。僕ペンギン。<笑>じゃ、あ着替えますや。こんにちは。こんにちは。ええ、暖かいね、これ。気持ちいいな。結構便利だね。ゴミも全部集めれるし。歩くたびに、綺麗なるね。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 私たち今来てる行為もできますよそう同じですやっほー次の商品はお風呂まとめて泡洗浄ですこの粉をお風呂の中に入れて溜めるんですよ泡がいっぱい出るんですけど風呂の時に座る椅子とかそこら辺のものを入れて全部一気にきれいにすることができます そううちは今全部引っ越しで片付けたから今日はお風呂だけにしますよし風呂場をきれいにしますちょっと用泡澡剩下水だし今我跟文章現在沒泡澡所我們兩又放薪水進去ましみだなしかもグリーンアップルの匂いって書いてあるからいい匂いするんじゃないかなぁ<笑>あ本当だいい匂いグリーンアップルのいい匂い泡も出てるよすでに本当だシャーをねプシャーってすると泡立つらしいの んだだ泡立っててきた皆さん見てくださ見くいすごい泡だらけです<笑><笑>でこれで8時間から12時間置きますとすごいね綺麗にしてくれるんですよ次はこの2つカビ取りですこれはねあのシュッシュしてあのカビをね取るものなんです こういうところとこかって結構スポンジとかででも洗いいいにくいんですけどこういった形で隙間とかに入れることができるのですごいね細かいところも黒カビをね取ってくれるんですよこの激落ちくんんがすすすごい有名ですよそうそうそうみんな使ってます<笑><笑>じゃあまずこのねカビ将軍から使っていきたいと思いますしかもねこれ裏に書いてあったんですけどプロもね愛用してるって書いてあるんですよこれはすごい期待ができますね汚い恥ずかしいね赤とかいっぱいあるねいくぜ うわ噴射力があるねこの赤とかも取れるのかな吹きかけてから10分から30分待つとすごいねきれいに取れるということなので少し待ってみたいと思いますさてカビ取り将軍10分経ちました見てくださいよこちら全部なくなったね赤の赤がねいっぱいあったんですそれはね全部取れてしかもね 黒カビもねすごいね薄くなったんですよ、うん、これ全くねこすってないんですよいや将軍ありがとうそしたらちょっと流してみたいと思いますこのさすごいね持っていこういやね将軍いると心強いわ<笑>次は黒カビ君そしたらこちらのスポンジ濡らしましたのでこちらはね隙間のカビを取っていきたいと思います取れるかなおお。 取れたすごいでめっっっっちゃ綺麗になって な, いなってるなってていこういったね隙間とかもね入ってやってくれると思うんですごく綺麗にね保てると思いますの鏡曇り止め塗るだけで鏡の曇りをね防いでくれるみたいなんですよ。あのこれはちょっと引っ越しじゃないんですけれどもちょっと気になって購入しました次の人が気持ちよく使えるということがねやろうかなと思います。 これはね、次の人もね嬉しいよ<笑>あれなんかうちの曇りづらいよねみたいな次の商品はこちらですじゃじゃん開けましたこの後ろの部分見てください一つは大きいとこ用これは普通に見えるものなんだけど面白いのがあの細かいところも掃除できるようにもう一つあります普通に打てるものちょっとでかいもんねそうそうそうそうこれなんか細かいところもいけるキッチン入りました こちらね、激おうちくんシリーズ2連発ですここ物を置いたのですごい汚いんですよ、ね、あの普段全然気づいてなくて整理したらあ汚いと思って<笑>こちらの商品で落としていきたいと思います水の激おうちくんアルカリ電解水 100% クリーナーこちら汚いところにシュッシュしてその後にこちらの激おうちくんでねシュッシュッシュッシュッこすってきれいにしていきたいと思いますうわー もう見てわかるよねもうね、さっとあんまり力も入れてないんですけどさっとやっただけでこんなもんですもうちょっと細かく綺麗にしていきますこんな綺麗になりましたいやすごいもうピカピカこっちよりも綺麗になっちゃったほんだ文章之前在熊本会いつつえらん搬出去之前真的超极正真あ打扫うときは很敬佩他就き得住文章住む之と下一る房子的人很幸福 ははい次は こ, れですこの綺麗になったさらに上にねこちらの重曹の超圧ウェットシートをこう拭き取ってもう完璧に綺麗にしたいんですよねこれねすごい厚手でね使いやすいんですよいや綺麗になる ね,、うん、ねこういった端とか取りにくいところはこういうウェットシートを使うとねより取れますんで。 このシュッシュと同じ成分が入ってますので、まあ、逆に言えばこれなくて、こっちのウェットシートだけでもいいんですけど、私は2段使いよりよくね、使ってます。でね完成しました。うわぁ、ビッグカっくりだな、ほ本当に。特に見てください。もう錆びてた部分がもう全て取れてます。もう完璧です。えー、続きましては、こちらのクイックルワイパーと、 フローリングリミング用のシートあと、こちらはね、細かいところをきれいにしていくといったものとなりますこちらの方はエアコンのね、こういったね、ところとかをすごいね、綺麗にしてくれるものとなっておりますのでまあ、こちらも使っていこうと思います日本の楽天 t h 他們上面ね、有非常多日本製、あと有日本才有一種限定样式、像着鬼面包装、日本製商品的な方は、どこへ参考 LeThen 一打開里面就有鬼贴纸、就、鬼面贴磁、小朋友一定超级愛。 うちは正直に全体的に汚くないんですけどでも次の人が気持ちよくこの部屋を使っていただくように私とウエンダはいつもこうやって冷えにしますさっきーちゃんクイックドワイパー使ったから私最後仕上げていきたいと思いますおやっぱねこのシート使うとね床がピッカピカになるんですごいね次の人がね気持ちよくなるんじゃないかなと思います これも本当にこのサッシの汚れを取ることに特化したものなんでもう日本は本当にこういう便利な小物がいっぱいあるんだよねねえこういう細かいところをね掃除できるっていうのがねめちゃめちゃ便利なんですよ、ね、こういうところ取らないもんね自分でこれを文大はい。打撒わんのフジャンニーズは Yeah, こちらこそサプライズとしてプレゼント買いましたよ、oh? えっ ち, ちょっと待ってください<笑><笑><笑>これこれですすえ〜えー、すげ<笑>プレゼントですありがとうございます開けてみてくださいちょっとこれさっきの天上にまい日本有名を非常に入り口の葬儀お茶でいや確かにね<笑> 大家看我在跟店家买的时候还有请他们帮我做这个庆祝我们要搬到新家哦！天啊大家看感觉有很厉害的很多入浴剂然后呢我自己觉得它的这个很特别就是还有沐浴盐然后它里面还有一个一裕很酷的是世界遗产熊野古道的入浴木ヒノキお風呂に浮かべるとヒノキの香りが広がります嗯確かにヒノキの香りって結構ねいい匂いなの谢谢瑠ちゃん開心吗 开心呵呵你开心我就开心好那我跟文当今天在影片里面用了所有的商品都从日本的乐天上面购买现在日本的乐天他们有举办一个 e r sale 的活动活动期间是二零二二年的三月四号到三月十一号有很多优惠券而且点数最高可以想十九的点数回馈有兴趣的人呢大家都可以去日本乐天官网上面看一下下 那台湾大家要购买的话应该很多人都会使用转运服务转运公司都会推出不同的期间限定优惠他们说最高的话可以省四千日元的国际运费四千日元真的非常的多差不多台币一千块吧详情资讯大家都可以参考各大转运公司的官网 那谢谢大家看我跟我南捐追子影片我们两个终于要离开现在这个地了次の新居でもいろんな動画とか私と我一の的人生活も撮っていきたいと思いますのでその時また皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやめっちゃ楽しみこの家で作った思い出ねみいつも共有してくれてすごい嬉しく思いますこの家にはバイバイにしましょう名残惜しいけどありがとうねありがとうございます好那我们的写字影片見谢谢大家再见拜拜 ババイバーイ。「君と終わらない歌を歌おう」「たとえ夜が明けようとしても」